お待たせいたしましたただいまより秋田関東まつりを行います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 利き手でかんを差し上げ一旦手のひらで制し親指と人差し指の間から竿をじわりじわりと1 5ンチほど下ろして持ちこたえる技です次の演技は平手かんを手のひらに乗せて高々とかざし上げてみせる力強く豪快な基本技です 次の演技は棹竿を額で支えるまさに首の根元が座った重量感あふれる技静止して両手を大きく開いてバランスを取り観客を圧倒する見せ場を演出する技です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 向けバランスを保ちます。5つの基本演技の中でもプライマックスに。 どっこい lotta, しょどっこいしょどっこいしょ 冲突一场冲突 等会上的会上会上的会上等会上的会等会上 小的快手快手快手快手快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快 所以说的会上所以说的会上所以说的会上 小的胡说的胡休的胡说的胡休的胡说的胡说的胡的胡说的胡的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡说的胡 もう一つ関東に欠かせないのが、お囃子です。広場後方の矢倉をご覧ください。笛と太鼓が3人1組となって刻む関東独自の本林は、祭りの雰囲気を盛り上げるだけではありません。差し手が重さにぐっと耐えるとき、大見えを切って、 観客の拍手に応える時その華やかな演技の一瞬一瞬を支える林門の名演奏にもどうぞ拍手をお送りください。